どうも政治いいろろの学ぶですロシアのプーチン大統領にしてみればおそらく予想だにしなかったであろうウクライナの反撃によって連撃作戦は失敗と言っていい状態を生み出したと言っていいでしょうこのプーチン大統領の読み間違いは同盟国中国にとっても影を落とすことになるのかもしれません テレ朝ニュースの記事を一部引用します。ロシア軍に徹底抗戦するウクライナ。実はウクライナはロシアによる侵攻後、中国に停戦の仲介を期待したことがあった。3月3日、ウクライナのクレバ外相が、中国の王毅外相に停戦交渉の仲介役を期待する発言をしたのだ。 ウクライナ侵攻の裏側で繰り広げられていた情報戦。シリーズの第4回は中国はどう動いたのか、どう動くのか検証する。ウクライナが中国に期待する理由はそれなりにある。軍事的対等著しい中国だが、初期の軍事技術を支えたのは実はウクライナだったからだ。航空機エンジン。 艦艇用エンジン、空対空ミサイルのほか中国最初の空母となる、遼寧の土台となる船体を提供したのもウクライナだ。ドイツのキール大学アジア太平洋戦略安保センターのサラ・カーチバーガー氏は、ニューヨークタイムズの取材に対し、ウクライナが大気空母をあの時提供していなかったら、今日中国は 空母を運用できていなかっただろうと指摘する。2008年の北京五輪の際は、北京の防空をウクライナ製の地対空ミサイルが担ったとも伝えられている。しかし、ウクライナの淡い期待とは裏腹に、中国の態度は初めから明らかだった。ウクライナ侵攻の20日前となる2月4日、北京を訪れたプーチン大統領は、 習近平国家主席と会談して、蜜月ぶりをアピールした。共同声明では、欧米などの民主主義勢力との対決姿勢を打ち出し、革新的利益、国家主権、領土に関わる問題で、中ロがお互いに支持し合うことも確認している。要は、アメリカなどの介入が予想される問題で、ロシアはウクライナ問題、 中国は台湾問題で、専制主義国家同士で孤立しないよう協力し合いましょうという約束だ。元より中国に淡い期待を寄せることが間違いだったのかもしれない。やっぱりと言うべきか、中国は力の論理でロシアとの連携を選んだのかもしれない。2月25日付のニューヨークタイムズは、バイデン政権が ウクライナをを侵攻しないようロシアを説得するこの報道によればアメリカ側はロシア軍が集結していることを示す機密情報まで中国側に開示して複数回にわたって説得を依頼したがことごとく中国側はこれに会議的な姿勢を見せて拒否この記事に出てくるアメリカ政府当局者の言葉を借りれば 中国はアメリカが提供した機密情報をロシア側に流すことすらしていたという。中国による裏切りとも言える態度がよほど腹に据えかねたのだろう。アメリカの情報機関からのリークによる報道は続いた。一方、中国側は完全な偽情報だとこの報道を全面否定している。全面否定という 中国リアクションのいつものパターンだ。インテリジェンス関係者と話をしていると、これは決してうまいやり方ではないといつも話題に上る。実際、日常生活においても、全面否定はかえって嘘くさく聞こえることが多い。自律関係を認めるところは認めつつ、革新的な部分、譲れない部分はエビデンスやディテールを添えて否定するのが 説得力ののある反論というものだここは確かにこういうやりとりはあったが、こういう話をしていたもので、ご指摘の点などは話題に上っていないといった具合だ。憶測だ、偽情報だ。場合によっては欧米の陰謀だといつもの通りに全面的に否定する強い防御反応はむしろ。一点の真実を含んでいるから、 激しく反応しているのではという疑問を呼ぶ。かえって間接的に報道内容を認めているようなものなのかもしれないという議論は中国政府内でないのだろうか。いつも素朴な疑問を覚えるのである。ウクライナ侵攻でも存在感を示す中国。そして警戒を強めるアメリカ。 潮目の変化はこれだけではない。アメリカの安全保障アリーナでは将来の台湾有事に備えて、ウクライナ侵攻からどんな教訓を学ぶべきかという議論が既に始まっている。とのことです。中国とロシアは同盟国の間柄と言ってよく、ロシアによるウクライナ侵攻は中国との密約のもとで起こされたものと言っていいでしょう。 在日ウクライナ大使館が暴露したロシアによるウクライナ侵攻計画の機密文書を見てもそれが伺えます。この機密文書によればロシア軍は2月20日に侵攻を開始し攻撃作戦期間は15日間3月6日までとなっています。これは北京五輪が終了してからパラリンピックが開始されるまでの期間と丸っきり被っており 中国とロシアの間で北京五輪からパラリンピックまでの間に蹴りをつける。ならば問題ないだろうという密約が交わされたであろうことは想像に難しくありません。ところが予想に反しゼレンスキー大統領をはじめとするウクライナは徹底抗戦を開始し、ロシア軍はあちこちで苦戦を強いられているという状況になっています。 もしこれが本当だとすれば、プーチン大統領は、その恐怖政治で、自らの目をもくらませてしまった、ということが言えるのではないでしょうか。しかしながら、プーチン大統領の誤算も去ることながら、この記事からは、もう一方の当事者と言っていい、アメリカの外交ベタも透けて見える結果となっています。記事によれば、アメリカは潜在的国である、 中国に頭を下げて、ロシアの説得を依頼し、機密情報まで垂れ流していたというのです。アメリカがそこまでという気持ちもありますが、残念ながらこの情報は事実かと思われます。その理由の一つとして挙げられるのが、アメリカ民主党の外交ベタです。アメリカ民主党政権による弱腰外交はすでに伝統と言っていいものになりつつあります。 古くは1977年に第39代大統領に就任したジミー・カーター氏が挙げられます。カーター元大統領は冷戦のさなかに人権外交を標榜し、イラン革命やイランアメリカ大使館人質事件を防げないという失態を犯しています。対中関係に関しても中国への接近政策をとって、 台湾との断交を決定し、米価相互防衛条約を無効化し、今日の中国増長の一勢を築いていますね。1993年に第42代大統領に就任したビル・クリントン氏も、親中派として有名ですね。日米安保条約を結んでおり、本来であれば同盟国であるはずの日本に対しては、 貿易問題などで厳しい態度を取る一方中国共産党からは大量の選挙資金を得たチャイナゲートと呼ばれる疑惑も起きており、1998年の訪中時には、台湾の独立不支持、二つの中国及び一中一体の不支持、台湾の国連等国際機関への加盟不支持という、これまた今日の 中国増長の基礎を作ってしまっています。2009年に第44代大統領に就任したバラク・オバマ氏も同様ですね。オバマ氏は、イフマイの夫が中国系カナダ人であり、イフテイにも中国人と結婚しているものもおり、その親戚筋を通して中国と関わりが深いと見られていました。案の定というか、 2009年の米中首脳会談の時点で、いわゆる台湾問題に対して、中国共産党の立場を尊重する立場を取っています。また、ダライラマ14世が訪米した際には会談を見送っており、北京への高等外交だと批判されたりもしていますね。この3人の大統領はいずれも民主党の所属であり、揃いも揃って、 人権派を標榜しているのです人権派を標榜しているオバマ元大統領が弾圧に苦しむチベットのダライラマ14世との会談を見送り人権弾圧国家である中国共産党の立場を尊重するとは笑い話にもなりませんオバマ元大統領もクリントン元大統領同様日本を軽視する政策をとっていましたが この当時の日本は民主党政権であり、まあこれはオバマ氏だけを責めるわけにはいかないと思います。なんといっても日本側の相手がルーピー鳩山紀夫氏や秋勘菅直としてはまともに話をするのも嫌になるでしょうし、いずれにしろ今の横暴な中国を育ててしまったのはアメリカ民主党にも責任の一端があると言わざるを得ず、 そしてその教訓を何ら生かすことなく、今回のウクライナ情勢でも中国にへり下るような真似をしているとも思われるわけです。ロシアがウクライナ侵攻を開始したのはバイデン大統領がウクライナにアメリカ軍を展開しないと明言した直後であり、アメリカ民主党の存在が今の世界の混迷の原因の一つであると言っても過言ではないかもしれません。 これだけ混沌としており強いリーダーが必要な時期にアメリカはバイデン大統領、日本は岸田首相がリーダーなのです。残念ながらこのカオス状態はしばらく続いてしまうかもしれませんね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。